はい、いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。最近、全角されまくるポイントでございます。なんか、いつも被ってるこのアフロなんですけど、あのエンディングではしゃぎすぎた結果あの、砂だらけになってしまって、現在選択肢でございます。ちょっとはしゃぎすぎました。はい。で、えっと、本日もオープニングでは、ガメ活、ガメガメ会議やっていきたいと思います。えっと、この企画は視聴者さん参加型で、えっと、わからないことをどんどん募集していただきまして、 それについてポリオが実証・検証していくコーナーになります悲しいお知らせも1点ございまして、まあ、実はシャープ5から質問内容を募集していたんですけれどもちょっとたくさん来すぎてしまいましてえパンクしてしまいました<笑><笑>すいません 正直ねちょっとねオープニング考えるのがちょっと面倒くさかったんでちょっと視聴者さんに考えてもらおうと思ったんですけど、えー、ちょっとまさかのねござんでしたはい<笑>ということでそれでは、えっと、本日の依頼の方に行きたいと思います SU さんからです はじめまして4号機からガメラが好きな SU といいます本日ガメラを打っていて右打ちで消灯なし右下赤7停止第2議論狙いで消灯結果議論でしたが第2消灯のみは経験ありますか熱い演出だと思うんですが気のせいなのか実際第2停止だけだったのか気になっています2つ目怒り演出からは今までビックしか引いたことなかったんですが一角だと思いますか3つ目リセか末置か不明ですが 朝一かっこ昼でも100回転以内にボーナスを引く率が高いのですが、検証をお願いいたします。いい質問ですね。はい、答えていきたいと思います。まずこの1味についてなんですけど、自分の経験上大天使でいきなり消灯することって過去ないんですよね。まだけど、あのチャプター2でもちょっとあったんですけど、なんかその消灯と同じような感じでズーンみたいな音がする演出があるんですよ。 もしかしてそれとちょっとなんか混合されたのかなっていうのは一つ可能性として思いましたで、あとあの 0.84% で議論重複、ビッグ確定があるんですけれども自分議論からちょっと重複したことがないのでちょっとわかんないんですけどもしかしたらその 0.84% の重複のチャンスアップパターンだったんじゃないかなっていうのはもう一つの可能性として挙げられてまあ、この二つに一つなんじゃないかなという風うに思います二つ目ですねあ、いかに演出がビッグ確定かどうかこれは確定 ではないですね。えなぜか私この演出でレギュラーしか弾いたことありませんはいでこれであのー、ピッカクではありません<笑>で逆にこれ自分からもちょっと質問なんですけどこの演出実践の確定って僕毎回毎回言ってるんですけれども外れたことある人いるんですかね外れたことある方いましたらはですねこのコメント欄にぜひ書いていただければ、ま、私の方がへーって感じになります、はい<笑> 3つ目ですね「朝さイチ100ゲーム以内にビッグ当選率が上がっていますか?」という質問ですね、えっと、リセット後だと確実に上がっていますリセットをすると内部状態が再抽選になるので通常モードガメラ準備モードあとガメラモードでそれぞれ抽選されますのでガメラモードに滞在することができれば合算110分の1ほどで当選しますのでリセット後は当選率が上がるとそういうについてはおそらく変わらないっていうのがまあ実際なんですけど、まあ、検証していければと 本日実践するホールなんですけれども、えっと、グリーンピース池袋西口店さんで撮影させていただきますこのお店さんですねなんとその YouTuber さんを大歓迎しておりましてどんな方でも気軽に撮影することができますでねこれね本当にねありがたいんですよねというのは 東京都ってすすすごごい、いい撮影すごい厳しいんですよ自分なんかがね、あの、こうやってちょっと撮影させてもらっていいですかって言うと、あ、ちょっともううちダメなんでっていうとこすごく多くて、もうひどい場合だと、あの、撮影許可いいんですかっていう前に、きちんと切られるケースもあるんで、だからこういうふうにもう、YouTuber さん大歓迎ですよっていう店舗さんはもうなかなかないんで、えー、今後ともね、あの、このミスさん撮影することになると思います。えー、今後ともですね、ガメラの本気と、グリーンピース池袋西口店さんをどうぞよろしくお願いします。 お願いいたしますそれでは VTR どうぞ<音声><音声><音声> やばいな、これ。 いやまだね、開始ね開始1時間半なんで、<笑>このペースでいくと10万ぐらい突っ込むことなんだけど。あーゆうゆう はい。 多いね人通りも多い ね, いね結構何度目が合うわ<笑><笑>昼背景から夜背景に変わった時にカメラが攻撃してたら合格って言ったんですよ、はい、ドヤ顔で言ってたんですよ外れました こ、ね、こからツイッターをここにちょっと加工中ですね別人ですね加工してるしすごい格好つけてるねもうほらほらすごいすごいこれちょっと引いちゃうはいどっちが本物 っ<笑>っちことでさよなら。ケー。 あと3歩くらい